QNG&PINS は、デリュー5周年の前日である5月22日をもって平野史洋26、岸優太27、神宮寺裕太26の3人が脱退。ジャニーズ事務所からも退所し、岸の宮城退所、長瀬連24と高橋海斗24の同ユニットとして生まれ変わる。 キンプリは今年5月23日に5人でデビュー5周年を迎えてグループがさらなる発展を迎えるそう考えられていましたよね。現在の人気ぶりを見てもスマップや嵐をもう上回る国民的アイドルに成長する可能性も十分にあったと考えられます。一方でキンプリの結成の経緯や その後の彼らを見ると、どうしてもグループ活動は、単名にならざるを得なかったのかも、とも思える話もありますよね。ワイドショー関係者、キンプリは、ジャニーズ JR ユニット、ミスター、QNGVS プリンス、として2015年に結成。人気ではあったものの、当時のジャニーズはデビュー組だけでも14組所属しており、飽和状態になりつつあった。 そのため神宮寺はもうデビューは難しいと思っていたと思っていたが平野が中心となってジャニー北川仙台社長に6人でデビューしたいと直談判そのままデビューを許されたという経緯を2018年にデビュー決定会見で明かしていた 実はキンプリーは平野さんを中心に全員の意思として事務所サイドに一つグループの活動について約束を取り付けていたと言います。それは全部やることを自分たちで決めますということ。事務所サイドのマネジメント方針だけに縛られずに自分たちでしっかりと仕事を選びたい、やることを決めたいということですね。 実際、デビュー曲、シンデレラガールについても、それを感じさせるエピソードがあります。全能。金プリのデビュー曲といえば、シンデレラガール。だが、2022年5月発売の、モアー、集英社によると、候補は200曲近くあり、そこからメンバーが自分たちで選んだという。近く、気づいたら日付が変わっていた、なんてこともしょっちゅう。また、 キンプリは考え、選ぶことを重要視しており、舞台裏でもほとんどの作品の制作に参加し、話し合いを常に重ねていることを同志で明かしていた。人流寺皆さんの手に触れるものほとんど全部をメンバーと話し合いスタッフさんと協力しながら制作しているんです。楽曲やコンサートはもちろん、それこそ CD についてフルスリーブを決めるところまでちゃんと関わっているんですよ。 騎白熱すると時間を忘れちゃうから気づいたら日付が変わっていたなんてこともしょっちゅう平野一曲に絞るまでが大変なんだけど決まった後はそこから音はこのままでいいのかこの曲だったらどんなパフォーマンスにするのか振り付けは誰にお願いするのか MV は衣装はジャケ気者はどんなものにするのかどんどん話し合い形にしていく とにかく話し合いに話し合いを重ねて、ちゃんと納得できる作品を作ることに命をかけていることが、同位インタビューの端々から伝わってくる。長瀬は、2022年10月に自身のラジオ、長瀬角のレディオガーデン文化放送で、キンプリを、僕の肌感覚的に、こんなデビュー当初から全員がこんなに集まって、 グループについて、楽曲、MV、衣装とかも含め、話し合っているグループってなかったと思う、と評していたが、それは決して言い過ぎではないだろう。ちなみに、前述の、モアーにはメンバーそれぞれの単独インタビューも掲載されていたが、平野はそこで、こう語っていた。基本的に何かを選ぶときは迷わない、タイプ。 迷わないのはきっと直感で選ぶからなんだと思う。人生の選択をするときの判断基準は楽しい。幸せ。選んだ先に幸せな未来が見えるかどうか、それだけ。中略、心の赴くままに歩いたら、気づけばここにいた、今も昔もそんな感覚なんです。金プリ脱退を決意するに至ったのにはこうした自分の直感を信じ抜いたからかもしれない。 四角ジャニーズがキンプリをコントロールできないと言われていた。思えば、キンプリの楽曲はメンバーの意見が取り入れられたものが多かった。例えば2020年発売のセカンドアルバム、L は各メンバーがプロデュースした楽曲が収録されていましたね。また、王道のアイドル像から脱却して弾くホップへの要素を多く取り入れたのも、自分たちの色とか味を濃くしたいという理由だったと。 高橋さんが2022年11月に週刊朝日、朝日新聞社でコメントしていました。しかし、それだけに2年くらい前から業界内ではジャニーズ事務所が金プリをコントロールできないという話が漏れ出てきていたんです。当時はグループ内に確執があるのかとも思われていましたが、実際はそうではなかった。メンバー間の関係性は良好だったけれど、 5人の意向、セルフプロデュースが強すぎて、事務所の理想とする売り方との調整がつかなかったのではと、今となっては考えられます。実際、平野さんたちが退場するに至った経緯の一逸として、海外進出がいつまでも果たせそうにないということがありましたからね。前でのワイドショー関係者。 他方で、ジャニーズ事務所はトラビスジャパンを2022年3月下旬からロサンゼルスに無期限の武者修行をさせ、向こうで白をつけてからデビューさせる、という売り方を進めていた。事務所としてはバランス面も考えて2グループを一度に海外留学させるわけにはいかないでしょう。特に、キンプリはすでに国内ではスターグループだし、 経験面などを考えてもトラジャを上回っている部分は多かった。下手に金プリをアメリカに出したらトラジャとのコウムリやとも食いが生じてしまう。それだけに事務所が金プリの海外進出について動かなかったのは苦渋の決断だったと考えられます。もちろんそれとは別に5人それぞれが個人でも売れ出してスケジュールの調整がつかなくなった。 というのも大きそうですが、個々の活躍を考えても、やはり金プリは特別だったです。そして、事務所の方針にも縛られず、すべてを自分たちの意思で動こうとしていたグループだけに、5人グループとしては5年という時間で終わってしまったのかもしれませんね。全能。王道を突き進んでいるようで、どこまでも企画外だった金プリ。 彼らの5年間は、どんなグループよりも濃いものだったのだろう。近く、くすっと笑えるワンポイントありがとう。岸優ユタ、チャーミング笑顔から一瞬の変化をで、見てるこっちも笑顔になる、の声。必ずどこかおふざけ要素を入れてくる岸。今回も、安定のワンポイントギャグがあった。安定。